この日はメンバー5人が協力してミッション達成を目指すキンプル5オンエア。5人で合計550デシベルを目指す大声チャレンジが行われた。1人当たりの目標値として110デシベルが課せられ、これは車のクラクションほどの音量とのこと。叫ぶ言葉のテーマはメンバーに秘密にしていることに決定した。 まず挑戦したのは流瀬角で、マイクの前でニヤニヤしながら、岸さんのタンプレ、使ってません。と、絶叫。まさかの発言に岸優太は目を丸くして動揺する中、流瀬は116デシベルをマーク。なお、プレゼントは首にかける携帯ケースだったが、流瀬は機械がなくて、使っていないそう。マックの劇団一人から、どこに置いてあるの と聞かれた長瀬は部屋の奥と答え騎士は怒りが清量に活かせそうですと苦笑い。続いての平野仕用は同級生の友達に間違って騎士くんの全裸の写真を送っちゃったことあるよと、暴露。結果は 99.8db 止まりだったが一方の騎士は平野よりも大きな声でバカと叫んでいた。その後、 声を出そうと思えばいける気がする、と話していた高橋山は、昨年2月27日の同番組で、桃引きを引っ張り合う企画を行った際、足きれいって言われたくて、桃の毛剃ってました、と告白し、125.6db を記録。また、神宮寺雄太は、身長1 7 5センチって言ってるけど、1 7 4 5センチしかありません。 と叫び 111.2db だった。そして最後の騎士は、角、仕様、人流寺のお風呂でおしっこしたことあります。と明かし 111.2db を記録。目標の合計 550dB は達成できたものの、メンバーは、最低、最悪、ありえない、と絶句し、それどころではない様子だった。騎士によると、初版は、仕様の家、とのこと。 これを聞いた平野は、俺の家で快感を覚えてる。と、苦笑い。一方、騎士は、メンバーだからっていうのはあります。と言い訳し、他のジャニーズタレントの家ではしないとのこと。高橋の家にはまだ行ったことがないと言い、騎士の襲来に高橋は、怖い。と怯えていたのだった。この日の放送にネット上からは、暴露のレベルが高すぎる。 秘密の暴露が小学生みたいだった、笑い期縮、インお風呂でおしっこはやばいという声が集まっていた。ショウヒラのヒラの使用さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。